まず初めにですね登録者200人いきましたはい今回のテーマなんですけども推しを決める時の呼吸一の方おしるきお願いします、はい、カメラ OK 音 OK, 音 OK 役者 OK よいスタート はいどうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。え、まずはじめにですね、登録者200人行きました。最初の100人が約1年間かかりました。で、約半年で今回また100人達成して、合計200人になりました。本当に皆さん、ありがとうございます。というわけでですね、200人突破記念といたしまして、鬼滅の刃動画撮っていきたいと思います。最初に言っておきます。再生数が稼げるからという理由ではなく、本当に、本当に、本当に良かったからです。で、2ヶ月ぐらい前に鬼滅の刃見まして、それからドカンとハマりました。もう 好きになった理由に関しては話すと多分1時間2時間動画になるかと思いますのでえ今回は走らせていただきますが物語の奥深さキャラクターの奥深さ全てが奥深いめでたい「鬼滅の刃」今回1本目の動画監督ラボじゃなくて鬼滅のラボになる可能性がありますいやそれはないとしてもはいで今回のテーマなんですけども推しを決める 推しです。実はですね、一年くらい前まで、推しと書いて、推しって読むかと思ってるぐらい、リアル、二次元、すべてひっくるめまして、推しなんてものは作ったことありませんでしたえ。なぜかと言いますと、興味がないから、自分以外にあまり興味がないから、まあ、今回この推しを何で作るかと言いますと、今後、クローズドパッキーというものを引きまして、決鬼ないわ全員が好きなんですよ。だったらもう推しを作って動画的に面白くしちゃおうというわけで、今回おしを作りました。で、鬼滅の刃なんですけども、キャラクターたちがね、螺旋状にくるまっておりまして、このキャラクターをピックアップしたら、そこから派生、 してどんどんどんどんとしてましてですねもう本当に沼です推しをですね選ぶと決めてからですねもう誰が 今の自分に必要なのが、まあ、主人公の炭治郎を正統派で攻めるもよし炭治郎と共に戦うね伊之助と善逸その他にもねサブキャラクタたくさん出て柱九人いや柱九人はも う, もうみんな好きだねというわけですキリがないのでえ監督一つのテーマを決めて推しを<笑>推しじゃない推しを決めましたそれはですねアニメ映画漫画全巻すべてをひっくりまして自分の心に響いた泣かされたところを考えて5人絞りました、うんえー、一人じゃないのって言いたいところなんですけどももう無理です もう5人5人にしてくださいちなみにこの5人なんですけども今現時点の5人ですもしかしたら途中で帽子編する可能性がありますのでご了承ください5人紹介していきたいと思いますまず名前から原作からへ登場した順番に、えー、まずマコモ品塚は源也露りかなお橋平伊之助時藤無一郎 はい、この5人で、最初、推し行きたいと思います。で、この中で誰か一人と言いますと、いやいやー、ここは、のすけにしとこうかな。んとりあえず仮でいいのす<音楽>ネタバレにならない程度に、軽く推しになったのか、言っていきたいと思います。えー、まず、マコモ、えー。もう何も喋れませんよね。原作見たら、とにかく、ちうどいちなみに、マコモに関しては、本当にちょっと出てくるね、サブキャラクターなんですよね。えー、続きまして、シナチ。えー、し シナズ川ンや柱の種実の弟です。殺隊に入っております。今現在、アニメがされてます。劇場版。電車。電車電車電車。え、そこまでピックアップされてません、ね。原作本のほぼ最終回に近いあたりに、あのシーン。やばいよね。まあ、あとね、これもネタバレになるか言えないか。え、呼吸。やめてこうここ、これまでしよ今後さ、ネタバレしないで語るのは無理だよね。というわけで、監督ラボこれから見る方、鬼滅の刃、全巻見てください。もうネタバレしちゃうんでよろしくお願いします。続きまして、ダン 普通よりかなを最初の登場シーンから最終巻あたりに慕っている死がね、もう、あーダメだこれも言いません。早く前回見て。感情が無感情なんですよね、この子最初。だけど、後半あることがきっかけで覚醒して自我を持ち始めるところ、泣けるんだ、これが。え、続きまして、イノスケ。え、これもネタバレになっちゃうのかなはい、イノスケ。はい、あの、狼の横じゃない。えー、イノシシの仮面をかぶった男を、素顔はこんな感じになっております。まあ、見たまんまえ、イノシシに育てられたんですよ。で、感情の表現が子供なんですよね。 最初はあんまりハマらなかったんですが、劇場版の最後、えっ、ー、と、あることが起きて、イノシシの仮面をかぶってる時に、ボロボロボロボロ、早く修行します早く、炭治郎ところでね、もうボロボ ロ, ロ泣きましたね。あとね、育てた親とかも改装しに出てきて。で、ラスト、ででん、トキトウムイチロウ。監督本名が、通ると言います。トキ ト, トウ君の通るっていう字もあるんですけども、えー、トキトウ君に関しても、ついりかなお大でも大使っていうか、もかなおちゃんとかじゃなくても大使って呼びたい。とともに、感情が飛んでる。飛んでる 作ったりするか、感情が表に出さないっていうか出せない。まあいい理由があるんですよ。後半あたりに取っ払われて自我が目覚めた状態で戦う場面があるのですが、無一郎君の過去お兄ちゃんがいるんですけども、もうんネタバレになるね。というわけで、この4人とあとまこも小柱としてやっていきたいなと思います。変わる可能性はかなりあるかと思います。この動画はまず推し5人を発表させていただきました。今後ですね。鬼滅の刃に関連した動画出すかと思います。体服買ったりです。とか、刀を買ったりです。とか。あと1番くじを引いてみた。ちょっと大きな。機関 をを考えてておりますすのでで興味がある方はですねチャンネル登録をしてくださいこのチャンネルではですね、自主映画監督、まあ、監督実は自主映画というものをですね、18年間撮っておりまして、80本ぐらいの作品を撮っております。なんかそういった知識だったり、も編集力、も編集力今の自分の強みなので、そういったものをですね、踏まえて、鬼滅の刃を見ていない人でも楽しめる面白い動画楽しみにしていてください。 この動画、これですぐ終わってしまうのはもったいないので、今回、クローズドパッケージを引いて、キャラクターを引き当てるというですね、ものをやるんですけども。はい、えー、買ってきました。こちら、えー、鬼滅の刃、メタルブックマーカー。えー、鬼滅の刃ってめちゃくちゃグッズが出てますよね。えー、本当は全部欲しいんですけども、そうなると、もう散財確定なんで、本当に自分にとって、そのもの、商品は必要なのかというものをですね、厳選して、おすすめしたいものを紹介していきたいと思います。で、このブックマーカーなんですけども、本好きの方、えー、これですね、しおりになると聞きまして、だったら買おうかなというわけで、えー こちら全10種となっておりますでラインナップはこちら、えー、今回の監督の推しで言いますと橋浦伊之助鶴瓶金音ですね、えー、監督ですねこの動画を作るために、えー、呼吸法を作ってきましたいきます時 の, こ時の呼の呼吸1の方押し引きお願いしますいきます正直に言うと、まあ、誰が出てもブックマーカーなんで使えます3 2 1 おお来た<笑><笑>きましたきました押しきましたえー、なんとですね伊之助が出てきましたありがとうございます見ていきたいと思いますオープンおおハシビラ伊之助かっこいいねこれちなみに題材になるそうですしおりです本人にいが映らないか気になるんだよねうん あでも別にじゃあ金属感はないなプラスチックなのかなはいこんな感じです、ね、例えば途中で読んでおりましたでここに差し込む、はい、はいはいはいはいはいで、まあ、見るときにこれをパ張ればもうねパカッと、はい、取れますね、はい、やべやべやべや べ, や べ, やべ橋平ラ・之助のブックマーカーを引き当てましたありがとうございますこれは早速使っていきたいなと思います はいというわけ で, です、ね、鬼滅関連動画第1本目推しを決めるの巻ではまた次の動画で会いましょう監督はですね鬼滅の刃やっぱりそれにすっごいすっごい人気ですっごいすっごい人気ででも映画館もあとえ映画ですまあね柱って基本的に呼吸つまっオオカ狼じゃなくてイノシシの壁をかぶってる時に